さあ、武器を出していきます 作戦通りうっ、ん 石ぞ よいしょパワーがつながってきたはそしてきた パワーまた、あ、呼んでください